キングプリンス5人で久しぶりにしたこととは、新曲、ライフゴーゾン、MV 撮影での裏話語る、ずっと笑ってたね。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスの騎士ユータ、長瀬角、神宮寺ユータ、平野潮、高橋海人、こうは正式には、はしご高がつ日。 フジテレビ系、目覚ましテレビ、毎週月いかの朝4時55分から8時に VTR 出演。22日にリリースされる新曲、Life Goes On のミュージックビデオを撮影した際のエピソードを明かした。平野志桜、久々に、永瀬は、自身が出演する TBS 系火曜ドラマ、夕暮れに、手をつなぐ、毎週火曜夜10時のエンディング曲にもなっている同曲について、いい意味で頭に残る曲なので、 振り付けもキャッチーで覚えやすい曲になってると思うので、楽しい気持ちになりたい時に聴いてくださればなと思いますと説明。ずっと笑ってたね。今日ねと平野が話すなど、笑顔が絶えない現場だったようで、高橋は、このハッピーバイブスがみんなに届いてるといいねと思い沸かした。同曲の MV では、等身大の表情を引き出すために、スケートボードや自転車で遊びながら撮影。そのため、メンバーの意外な一面も見えたようで、 平野は、岸くんがあんなに自転車上手だと思わなかったと驚いたことを話した。さらに、平野は、裏話だけどと切り出し、合間で5人でご飯行ったりしてね。久々に外食したねと、MV 撮影中に5人で久しぶりに外食したことを告白。最後に、平野が、今日一日の思い出が濃いねと話すと、永瀬も、たくさん、思い出、できたねと振り返った。それを受け、メンバーもうなずき。